気になる部位を鍛えたらやばいです。皆さんそれぞれ気になる部位があると思います。例えば、二の腕や肩こり、首こり、腰痛、お腹のぽっこり、垂れたお尻、細くなりにくい足、いろんなことがね、悩みであると思います。一つでも悩みが当てはまった人は、まず一番にここを鍛えないといけないっていう部位があります。それは、ももの裏とお尻の付け根なんです。ここの筋肉が弱ってしまうと、太り痩せません。も, も裏の力が弱ってしまうと、 お尻が下がります。体は下に重力がかかってしまいます。その結果骨盤の位置が正しい位置を保ていれない。肩や首に力が入って体が下がってしまう。そうなると体幹部に力が入らなくなって姿勢がどんどん崩れてどんどん太っていきます。ももの裏とお尻の付け根が鍛えられてくるとお尻が持ち上がります。骨盤が正しい位置になる。 体幹部に力が入って、上半身の力が上手に抜けることができます。肩っこりや首こり、腰痛などが改善されて、お尻が持ち上がって体が上に引き伸ばされるので、お腹もスッキリ、足も前のももが太くならないような、足が細くなった姿勢を作れます。その状態を作ってからダイエットを始めると、どんどんスタイルが良くなります。今回は20秒を3種目やるだけです。うつ伏せになってできますんで、 まずはチェックしてみましょう寝た状態で膝を曲げます足ちょっと開きますこのままももの裏をしっかり持ち上げることができればクリアですもしあんまり上がらないよっていう人は今回のメニューを全部やることで体型は改善されますまずは片足曲げて上げ下げしましょうあと 両足はきついけど片足ならできますよね。持ち上げて少し止まるようなイメージです。これでもも裏お尻の付け根使うことができてます。はいオッケー。反対も一緒です。あと持ち上げたら一回止まる感じです。 がね、こうやって曲がらないようにちゃんと90度を作ってね膝の上に足首がくる感じッ OK 今度は足伸ばしたまま交互にいきましょ う, う, しう膝しっかり伸ばして足遠くに伸ばすような感じで動かしましょう OK。相手も一緒です。あと膝がね今度は曲がらないよう。うに遠くに伸ばしてください。 次は両足でお尻をグッと上げますもしあんまり上がらなくても力を入れてればいいです行きましょうできそうな人はねもう目いっぱい上げてみてグイッと辛い人はねちょっと持ち上がったらすぐ降りていいです力入れることが大事 オッケーじゃあ少しおまけとしてもも裏だけをしっかり使ってみましょう簡単です立ったままで少し膝を曲げましょう気持ち前かがみになって体重移動をします床をしっかり踏む時にももの裏に力が入りますからちょっとももの裏触ってみて力が入ってるぐらいの膝の角度あんまり膝が曲がってしまうと前に力入るのでちょっと曲げたぐらいで体重移動です ましょうこれはね1分間最後終わりこれで終わり分かんなかったらねもも裏触ってみて歩く際もこのように床を踏むっていう意識で歩くことができれば日常的にもも裏を使うことができます もも裏が強くなるとお尻にも力が入ってきますので全体的な体の重心が持ち上がって体のラインが良くなりますやはり筋力は冷化してしまうと姿勢が崩れるので体重が減ってもね綺麗になりません体をしっかり引き伸ばす力をねもう一度つけ直すことで、ね、スタイル良くなりますので頑張りましょう Okay、これは毎日やった方がいいです衰える方が早いですから毎日もも裏押し付け根をねこの動画見ながら鍛えてください気になる部位が早く変わりますやってみた人やもも裏の持ち上がらなかったよとかよかったらコメントで教えてください